サムライインターナショナルという会社をやってます岡田類と言います。サムライインターナショナルはスマートフォンアプリの開発をやっている会社です。<笑>えーですね、この場に何を期待して参加されましたか。そうですね。えっ、ー、とまあ新しい面白いビジネスができる仲間ができたらいいなっていうふうに思って参加しました。 今のワークスタイルと自分の理想とするワークスタイルをそれぞれ教えていただけますでしょうかーワークスタイルワークスタイルうん今のワークスタイルワークスタイルってどういう意味働き方は、はい、はい そうですね、今のワークスタイル今は、まあ、今3人の会社なんですけれども、えー、と基本クラウドで全部やってまして、えー、私がまあ東京に行って、えー、あと二人が開発者で会社は関西にいるような状態です、ねでまあ、あの一応事務所はあるんですけれども、まあ、それぞれ、えーとまあ、自由にやってるというような感じですねやるべきことはきちんとやるという感じで、はい、やってます 今は理想系ですね、はいあの、特に誰に縛られるでもなく、きちんと、えー、与えられたタスクを、えー、こなすというふうな形です、ね。<笑>今の 社会インフラテクノロジーいなそうえっ、ー、と、まあ、通信が一番重要で遠隔でやっていますので、えー、とクラウドでやれる、えー、と例えばスカイプとかで、まあ、音声通話するとかあとイ、e、メールのサービスとかあとフェイスブックとかですかねそれらがまあ今はすごく安くて手に入るのでわれわれもこういう形式でやれると思ってます 仕事をやるにあたって、えー、と日頃から心がけていることになりますか日頃からうんそうですねなんだろうまあ自由なんだけれどもうん仕事はしっかりやるって。 で、あの理想とするロールモデルの人間でいらっしゃいますでしょうか。うん、うんいや、特にないですね。はい、ありがとうございます。はい。